青崎落台市まつりが本演部の踊り納めとなります私たちの今までの練習の熱意や思いが皆様の心に届くよう精一杯踊らせていただきますご声援よろしくお願いいたしま す, ししますそれでは参ります抱くは相愛芽吹くは純愛いずれ二人は若たれど このひとときに思い馳せああこれは悲劇か喜劇か桜林2018はざみ枯れることなきこの愛を 「言葉も交わさず手を重ね互いの瞳に心をつけ」 照らす光は儚くおぼろに恋の芽生えは抑えられず揺れる思いはあの月のようにたぎる仕事えは空へと広ぐ。 空へと舞い上がり吹き抜ける風に君を見つけたコアにも感じたこの瞬間夕焼け空に放送 ありがとうございました。ありがとい